ついに大企業も悲鳴を上げているようです。どうも、政治いろいろの学部です。これまで韓国では一部の大企業や財閥系企業が品種の雇用と経済を過労じて支えていると解説してきましたが、ここに来て頼みの綱の大企業もいよいよ 本当の限界を迎えているようです2021年10月31日付、朝鮮日報からの引用です。若者の間でいわゆる就職法棄属が増えている理由は、自分の目線に合う大企業や高企業の仕事が少なくなっているからだ。今回、 韓国経済研究院が行ったアンケート調査によると、大学生が希望する就職先の1位は、高企業 18.3% で、2位は大企業 17.9% だ。しかし、雇用の現実は、彼らの希望とは全く異なる方向に進んでいる。韓国雇用労働部の統計によると、 今年3月の時点で韓国の就業者数は2692万3000人だったが、うち300人以上の企業で働く正社員はわずか317万人だった。従業員300人以上の一定規模の企業で働いている就業者数は全体のわずか 11.77% に過ぎないのだ。 公企業の従業員数も減少傾向にある。公共機関経営情報システムアルリオに登録された公企業36社は2019年に9326人を新規採用したが、昨年の新規採用は6833人にとどまった。今年の新規採用も上半期で 1911人だけだった。韓国経済研究院雇用政策チームでリーダーを務めるキム・ヨンチュンさんは、高企業は今年下半期も新規採用はするだろうが、今年全体でも昨年ほどの数にはならないと予想している。政府が進める高企業非正規職員の正社員転換政策で高企業は 新規採用の余力が減り、若者を新たに採用できなくなっていると指摘した。とのことで、いかがでしょうか。韓国若年層の就職難及び貧困については、当チャンネルでも散々取り上げてきたので、正直、さすがにもうネタ切れかなと思っていたのですが、よくもまあ次から次へと問題が出てくるものですね。 記事の冒頭では、若者のニーズにマッチする仕事が少ないという書き方をしており、いかにも若者の方がわがままで仕事を選んでいるかのような印象を与えていますが、問題の本質はそこにはありません。記事によれば、韓国で大企業と呼ばれる30社の雇用状況を見た場合、正社員の総数が2019年よりも18000、 377人も減少現代自動車、LG 電子、ロッテグループといったリーディングカンパニーでさえ、相次いで正社員の新卒一括採用を抑制しているという傾向が伺えます。半導体事業が好調のサムスンだけは、過労時で新卒での採用人数を今後も増やしていくと発表していますが、 頼みの半導体産業も停滞していますし、余力がなくなって悲鳴を上げるのも時間の問題でしょう。実際はもうすでに限界を迎えているのかもしれませんが。企業側も新卒一括採用をカットしているだけで、中途採用に関してはこれまで通りの水準を続けると公表しています。つまり、韓国の大企業は新卒学生を ゼロから育てる余裕がなくなり、中途採用によって即戦力を効率よく獲得しようとしているのです。新卒から即戦力へという採用傾向の変化は日本でも起きており、それ自体はある意味で自然な現象と言えるでしょう。しかし問題なのはその理由であり背景です。韓国ではなぜ新卒の学生が正社員として まともに就職できないのか賢明な皆さんならすでに差しがついているのではないでしょうか文在寅は就任以来一貫して労働者を守る政策を掲げてきましたここでいう労働者とはすでに正社員として採用されている労働者でありもっと言えば労働組合に加盟している厚生員のことです要するに 高校、大学と過酷な受験競争を勝ち抜き、これから希望を抱いて就職しようという若者のことは一切眼中にないのですね。まさに若者が高齢者に未来を阻まれている構図となっています。新卒学生の就職難がここまで深刻化しているにもかかわらず、ムンジェインはこの後に及んでも怖い労働組合のご機嫌を伺って、 非正規社員を正社員として雇用するように企業に求めたりと、チグハグな政策ばかりを打ち出しています。これでは目の前の問題がいつまでたっても解決するはずがありませんよね。ムンジェインの18番である反日運動も就職難を助長する要因となっています。長引く反日政策によって韓国国内から 日本企業が相次いで撤退することで、若者からすれば安定した就職先が減り、ますます就活がしにくくなるという問題が生まれています。撤退はしていなくても、韓国と因縁のある日本企業や外資系企業には就職しにくいでしょうから、ここでも国のリーダーが若者を苦しめているという構図が生まれているのです。その上、党のムンジェインは、 労働者の雇用を守ったと自我自賛なのですから、もう救いようがありません。もちろん、すでに雇用されている労働者の立場を守ることも政権の務めではありますが、それ以上に未来ある潜在労働者の採用を改善し、企業の新陳代謝を促さなければ産業の体力はやがて低下していきます。産業の体力は 国際競争力に直結していますから、結局、新卒学生の雇用を何がしろにすることは、国力そのものが衰えていくのを黙って見ているのと同じことなのです。労働組合にべったりのムンジェインが、こんな原則に気づいているとは到底思えないのですが、さらに怖いのは、就職難が今後も長期化し、若者の上昇志向が 完全に失われてしまうことです。必死に努力して大学を出てもまともな企業で働けないとなれば、誰でも一生懸命勉強するのが馬鹿らしいという気持ちになりますよね。こうして若者がますます勉強しなくなり、基礎学力が低下すると低賃金化が進行し、さらに希望がなくなっていく。そんな悪夢のスパイラルが 韓国では既に始まっているのです。本当に優秀な若者は海外の大企業に逃げていくでしょう。国内企業が揃って即戦力ばかりをつまみ食いしてきた結果です。雇用はその国の本質を表す鏡です。せめて、ムンジェインが労働組合べったりのスタンスを反省して現実を見てくれればいいのですが、